養老渓谷に紅葉シーズンはまだ来ないのかなと思ったら、その兆しが見えてきましたね。このもみじ色づき始めてます。 動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物の足のおしんです。この動画にコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。現在地なんですが、小湊鉄道の養老渓谷駅に僕はいます。前回動画では小湊鉄道の名物列車、里山トロコに乗って旅をしました。えー、続く今回は、房総半島の継承地、養老渓谷をですね、こちらの地図を活用しながら散策をしたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。そ、え、れ、ー、では、今回の旅も始めていきましょう。 ちなみに今回のハイキングコースは、バンガロー村、オーブンドアハイキングコースです。全長 7.6 キロ、約 2.5 時間の行程を歩きます。それでは、早速探索、散策開始です。 ちょうど養老渓谷駅をぐるいと迂回する形になりますね。このルートで合っているかな 養老渓谷の紅葉のシーズンが始まるのは大体11月の終わりぐらいまだ紅葉も青々としています最盛期は12月ということなの で, でこちらが大江橋という橋なんだそうです下の方に流れているのが養老川です割と水質は綺麗ですよ ちなみに相当年季が入ってる橋みたいなんで車1台通るだけで橋が阻みます。まあ、それもまた面白いのかなという気はしますけれど 養老渓谷に紅葉シーズンはまだ来ないのかなと思ったら、その兆しが見えてきましたね。このもみじ色づき始めてます。いやー、今年最初の紅葉をこうして見ることができてよかったです。おやここはどうやら池みたいですね。向こうに水鳥がいる。あれはカモかなどうやらカモみたいですね。多分カモでしょう。う ここではこのようにモミジが色づき始めてますよ。誰もいない道に随分と入り込んでしまいました。牛の声とかそんな感じのものしか聞こえません。これは白樺の木でしょうかね。うっと生い茂っております。 初めて来た場所ですから、しっかりと場所を確認しながら進んでいきたいと思います。決して焦らないように。 ら正しい道を歩いているつもりが全く違う大福山梅ヶ瀬ハイキングコースという全長 12.2km 約4時間の行程を歩いてたみたいです地元の方に教えていただきまして元来た道を戻って高江橋のすぐ近くにある Y 字の分岐を登っていけばバンガロー村大分堂あとハイキングコースに戻れるよということですまた10分かかってしまうんですけどもなんとか頑張って本来のルートに戻りたいと思います ちなみに本当に紅葉を楽しみたいのであれば大福屋は梅ヶ瀬ハイキングコースを選んだ方が良いという地元の方のお話でしたこのまま当初の予定通りバンガロー村オーブンドあとハイキングコース戻って探索を続けたいと思います かなり時間がかかるかなと思ったんですが、意外と早くリカバリーできました。公営橋、もうすぐ見えてきます。 というわけで、道を間違えてしまったんですが、大江橋の先にある2つの道ですね。Y 字路に戻ってきました。本来の正しいルート、バンガロー村高分道後、ハイキングコースはこちらになります。なので、大変ですけれども、この坂道を登って、本来のルートの散策を続けたいと思います。